カレーの香りがいいですね開けた瞬間に使ってます見た目はこんな感じです目玉焼きは割とシンプルな感じですねではいただきます 噛んだ瞬間にキ黄色 の, の部分の甘さおいし甘さというか美味しさというかそういうのが広がりましたで、カレーは結構刺激のある辛めのカレーでカレーパンとはまた違った感じでしたねカレーパンとちょっと 弾, 弾力があるというか濃度があるというかそういうカレーが多いんですけど、ね、そういうのともちょっと違いましたこちらは今カレーライスのカレーが近いんですねカレーライスのカレーをトーストにギリギリ染み込まない程度まで水分を煮詰めたそんな感じですね